ウエストが気になってしまう。そういった方におすすめなメニューになってます。ウエストというと、お腹の前側ばかりを気にしてしまう人も多いと思いますが、実は脇腹肉、腰肉がウエスト周りに関係しています。基本的なエクササイズとしては、体の前側を使うメニューがとても多いです。ですが、弱い筋肉は体の背面に多く存在しています。その中で脇腹、 腰肉ここはいつも触っても冷えてるよって方は今回のメニューをしっかりやってもらって話を理解してもらってごっそりとっていきましょうはい皆さんこんにちはタートルです今回はですねウエスト周りの気になる脇腹肉と腰肉ここにおすすめのエクササイズを紹介していきます。ウエストが気になって 腹筋ばかりしていても、実は体の前ばかりを使ってしまって、脇腹と腰にはあんまり筋肉に作用していません。筋肉の弱い部位が冷えやすく、脂肪がつきやすいんです。しっかりそこを鍛えることによって、そこの筋肉が温まり、冷えにくくなり、脂肪が取れやすくなります。脇腹、腰肉、一般的に鍛えようと思うと、このように、背筋、 イメージされると思うんですが、実はこれよりももっといいメニューがあるんです。うつ伏せから体を起こす背筋メニュー。 っていうのは、もちろん腰周りの筋肉をしっかり使えます。ですが、力の抜けた状態から力を入れるっていう動作ですよね。実はそうではなくって、体が丸くなる状態からまっすぐにするっていう方が、負荷があって簡単に効かせられるんです。そこで今回は、20秒のおすすめなメニューを2種目紹介していきます。その前に腰を痛める可能性があるので、少し腰をね、温めてエクササイズに入りましょう。それでは紹介します。 はいまずは腰の筋肉を緩める締めるっていうことを痛くない程度にゆっくり20秒間行いましょうそれではいきますスタートちょっと腰を反らして丸めてっていう感じでいきなり大きく動いてしまうと痛めるので少しずつ動きを大きくしてください 痛い方は無理しないではい OK です今度は膝を抱えて手を伸ばしてこういう感じで足の裏をついて転がりますこれ20秒腰丸めたまま動いてくださいいきましょうスタートこういう感じで腰をストレッチしながら腹筋を少し使います いますか？あと少しです。はい、オ、OK、ッです。次に脇腹肉、腰肉におすすめなメニューを紹介します。カエラーシグッドモーニングとリバースプランクになります。なぜこれがいいのか解説します。カエラーシグッドモーニングなんですけども、通常つま先まっすぐ向けて前屈すると。股関節が硬い人は体が前に倒れません。なので股関節を少しずらすために。 つま先を少し開いて行いますこのまま前かがみになります前かがみになると自然と腰が丸くなりますよねこの丸くなったのを体をまっすぐにさせる感じで動きますそうすることで丸まりたい腰を逆に縮める力を入れるのでうつ伏せから背筋するよりもしっかり腰回りの筋肉を鍛えることができます腰痛い方はあんまり無理しないでくださいこれを ゆっくり腰を丸めて体をまっすぐにしながら体を立てます腰を丸めて上がりますこれを20秒間動いていきましょうお辞儀をする感じですあんまり早く動いちゃうと頭クラクラするのでゆっくり動いてくださいそれでは20秒いきましょうつま先少し開きます呼吸はそこまで意識しなくてもいいですがもしペースを合わすのならば 息を吸って吐きながら起き上がります。行きましょう。スタート。丸まって。これぐらいのベースです。よし、オッケー。そんなに強くないですよね。これをあと2セット行います。 次はリバースプランクですリバースプランクも一緒です指先を前に向けて肩の下に手をついて足を少し開いてこのまま腰を持ち上げる感じですこれも腰を丸めたくなるところを持ち上げてますから腰周りの筋肉脇腹の筋肉をしっかり使います20秒キープしていきましょうお尻をしっかり締めてくださいそれでは行きますスタート こういうい感じです意識できればちょっと肩甲骨を押してくださいつま先は伸ばしても上げてもいいですとにかく腰を上に持ち上げる感じで結構これがねつらいですよね OK ーーグッドモーニング2回目いきましょういきますあタしっかりね体を上に持ち上げてください 腰回りの筋肉が鍛えられますそんなに難しくはないですよねはいオッケーリバースプランク2回目いきましょうスタート普通のプランクやる人多いと思いますがリバースプランクはあまりしませんよねしっかりこれがね 上げることで背筋と同じように、ね、腰が収縮して鍛えられますオッケーさあラストですもう一回ずつですいきましょうスタート、えー、これがね慣れてくると腰痛改善にもなりますあとはね体の前と後ろのバランスが取れてくるので 反り腰改善にもおすすめです。あんまり腰丸まったままね、上がるんじゃなくって。まっすぐにして上がります。ok です。それではラスト、行きましょう。どうですか、最後。しっかりね。 3セットを行うことで筋肉をしっかり使われます。腰をね。下がりたいかもしれませんが、しっかり高く上げてください。スマホ見れない方はね。声だけ聞いてやってください。あと少しですよ。頑張って。50回持ち上げて。よし ok お疲れ様でした。どうでしたか結構普通のうつ伏せの背筋からよりも楽なのに効くんですね。あまりやらないメニューだよって思ったかもしれませんが、これがしっかり脇腹、腰、鍛えることができてます。この動画を週に2回から始めてみてください。腰とか脇腹を触ってみてもらって、いつも冷たいなーって思った方は、このメニューを繰り返していくことで、底が冷えにくくなり、筋肉がついて、脂肪がつきにくくなり、取れやすくなってきます。